書いていけるようう英語で考えましょう最後には、英語を完全に身につけるための日頃に使える活用方法をご紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。このチャンネルはヶ国語を喋る私の経験をベースに力を抜き、自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それでは、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 Employees, higher market shares, and higher customer loyalty are all associated with purpose driven brands. Your company would have a purpose if it has a clear intent. It informs consumers about the issues you are here to address, why your company operates, and what it aspires to. TV、今のお客様は大きな目的を持ったブランドに好印象を覚えています。消費者からのポジティブな評価、従業員の幸福と、市場シェアの上昇、顧客ロイヤリティの向上などは全て大きな目的を持ったブランドに関連しています。お勤めの会社が 大きな目的を持っているとすれば、それは明確な意図を持って事業を展開していることです。こうして会社は取り組むべき社会問題、運営する理由、そして何を目標しているのかを消費者に伝えるのです。Businesses with a purpose do better for the communities in which they operate. build stronger relationships with customers, retain and attract top talent and improve their influence and results. 大きな目的を持った企業は、事業を展開する地域に抗原し、顧客とより確固たる関係を築き、優秀な人材を獲得し、維持しながら影響力と 成果を上げていきます。In the article, there are three key points proposed about having a purpose-driven brand in this day and age. Number one, leading on key issues with actions. Number two, providing trustworthy content. この記事では今の時代にとって大きな目的を持ったブランドについて以下の3つが提案されています 一つ目は重要な社会の課題について行動で導くこと。二つ目は信頼性の高いコンテンツを提供すること。三つ目はコミュニティ、地域のコミュニティとの共通の目的を見つけることです。消費者は企業文化や商品の扱いなどから偽りの意図をすぐに見抜きます。 Developing a purpose-driven company requires initiative.To start a company that reflects these principles, you must put in the effort.It involves a significant amount of decision-making or cultural changes at the top. 大きな目的を持った会社を作るには行動が必要です。 これらの原則を反映した会社を作るには努力が必要です。それをこなすには経営層レベルでの意思決定や企業文化の変化をも意味しています。この記事はすべて私のブログにて公開しているので、文字を見たければぜひ紹介部の中のリンクをクリックしてください。次はビジネス英語でよく見かける単語をいくつか紹介していきます。 No.1 purpose driven 目的を持ったこの記事の中では purpose driven brands あるいは purpose driven company というような使い方がありました purpose は目的です driven に走らせる、えー、によるという意味なんですねつまり目的を持った何か company, brands, community service いろんな名詞をその後でつくことができますこの言葉はかなり最近のビジネス用語の中で出てきます特に社会を意識したりあるいは新しいテクノロジー系の会社にはよく使われています次は intent 原文は your company would have a purpose if it has a clear intent あなたの会社ははっきりとした目的があるだろう。もし、はっきりとした意図があれば。intent は意図です。ビジネスの世界では何かを始める前にはっきりとした目的意識あるいは意図を持った方が成功率が上がるという説があります。その意図というのは intent あるいは intention なんですね。両方使います。次の単語は動詞です。address なんです。address は、スペリングとしては address アドレスと同じなんです。ただ、動詞になるときは読み方が変わってきます。動詞のときは I'm here to address this person 何について述べるという意味なんですけど これを間違えると、えー、話すときに相手の頭の中に address となっちゃうので名詞のように認識 し, してしまいますねだから動詞として使うときは address なんですこれは日本語だと雨と雨の違いと似ています次は retain 原文読み上げます businesses with a purpose do better for the communities in which they operate. build stronger relationships with customers. retain and attract top talent. retain というのは維持することなんです。この原文の意味だと、えー、優秀な会社は優秀な人材をまず引き寄せる、獲得する。で、その後はこの人材を 残してくれるんですね。会社の中に。だから、維持するなんですよ。この維持する、残してくれるというような英語は、retain なんです。ちなみにさっきの原文の中には、top talent というのがありました。talent というのは人材なんです。top talent というのは優秀な人材です。次の単語、いきます。 propose これは日本語だとプロポーズのそのままなんですけどでもこの場合だと提案することなんですもちろん結婚するときは propose なんですけどこの場合は提案なんですねなので例えば誰かが新しい仕組みについて何かを提案したいとき I want to propose 何々々をするときはこの単語は使います 次は h o n y h o n y i n t e n t h o n y という言葉は fake。偽り、偽物と同じなんです。ただ fake は結構日常会話の中で使われてて h o n y という言葉は若干レベル高い感じです。次の単語は initiative。結構この単語は最近のビジネス、特に若い そうのビジネスの中ではそんなに珍しくはありません。イニシ t i ブというのは新しいもののスタート、行動なども意味しています。例えばこの原文 developing a purpose-driven company requires initiative。大きな目的を持った会社を作るには行動が必要です。イニシ t i ブは行動、新しいプロジェクトのスタート、 勇気を持って一歩踏み出すというニュアンスがあります。だからテクノロジー系の会社、あるいは若い会社、スタートアップにはよく見かけます。ここまでは私がピックアップしたこの記事の単語でした。この記事とハイライトした単語は全部ブログで見られますので、紹介部の中のリンクをクリックしてください。では次は、このエピソードから学んだ知識、インプットを活かして、 英語で考えましょう。There are two questions. 二つの質問があります。The first one.What does a purpose-driven company mean to you? Do you have any examples? あなたにとって目的を持った会社というのはどういう意味を持っていますかそのような具体的な会社の例はありますかこの記事から見ると目的を持った会社というのは 社会のことを考える。自分の従業員のことを考える。だから散歩良しですね。日本だと。このような会社あるいは組織は日本でも増えていますが、もちろん英語圏ではたくさんあると思います。There are several companies I can think of.The、uh, first one is actually called Lush.Lush Lush is a soap brand.They create really organic soaps.That's good for the health, good for the environment. and at the same time, very creative. So they built a business around protecting the environment, creating a community, and deliver really interesting goods to attract customers. で私にとっていくつかあるんですけど、例を挙げるとしたら、Lush という L-U-S-H という会社なんですが、多分東京では見かけると思いますが、SOAP、えー、石鹸、 を売っている会社です。この会社は、あの、環境保護も目的として、環境に優しいものを作っているんですよ。そして、あの、働き方、そこでの従業員の働き方も結構スターバックスに近いので、フレンドリーだし、コミュニティを作っているようなイメージなんです。で、商品自体も結構クリエイティブで、いろんな層に受けがとてもいいんです。 だからラッシュはこのような環境と地域を意識して大きな目的を持ったビジネスを作り上げています。What about you? Do you have any examples? If you do, please take some time, think about the name, what they do. You can do that first in Japanese and then write in English. もし あなたにもいくつか例が考えられるんだったら、まず名前、会社の名前を思い出してください。その会社は何をしているかを考えてください。ちょっとまだ難しいかなと思ってたら、最初は日本語で行ってください。次は書いた日本語を英文に訳してみてください。The second question is, what type of company are you attracted to naturally? どのような会社に あなたは自然に目を向くんですかこれは多分人によって違いますが、例えばこう、勉強のようなものであれば、成果を出す、あるいは自分に合う勉強の方法の会社に引き寄せたりえ、もしさっきのようにラッシュのようなブランド、体で使うものであれば、環境に優しい、自分の体にも優しいものを見つけると思いますが、どうですか Do you have any company that you are attracted to naturally? I actually personally do. I love Starbucks. Well, a lot of people love Starbucks. The reason is they have a very relaxing atmosphere and they have a very consistent service, regardless where you are in the world. So, for me, if I want to take a break, I would Google Starbucks in the nearby community. And then, walking, order a cup of tea. 私はスターバックスが好きです。な、え、ぜ、ー、かというと、スターバックスのサービスは全世界で結構統一されてるんですよね。だから安心感があって、海外を旅行するとき、あるいは日本の国内で旅行するとき、あの、Google マップを使うんですよ。この近くにスターバックがあるのって検索して、そしてそれを見つけたら、 まあお茶だけ飲むんですけどお茶頼んでそこでゆっくりします先ほどはディスカッショントピックでした今日は中級と上級者向けの勉強の方法をご紹介したいと思いますで、まず私自身は日本語を全く知らないところから50だって1年間かけて覚えたような本当にスローな 状態で3年間でマスターしたんですけど、その途中からもう初級、中級、上級を得て、全然勉強の仕方が違うなって気づきました。初級の方は英語を勉強すると思うんですよ。でも中級と上級になると、英語で勉強することが大切なんです。もし習慣として、いつも英語を勉強してしまえば、 中級と上級になるとつまらないと感じたり、もうつつけられないとか、あとはもっとこう自分のチャレンジ、自分をチャレンジできるものはないかって、もう無意識的に聞くようになると思います。もしそのような感じがあれば、あ、私は英語で勉強するタイミングが来たねという合図です。で、まず、英語で勉強するときはいくつかポイントあるんですけど、主に2つあるんです。 一つ目は好きなもの、好きなテーマを選びます。もう一つは必要なテーマを選びます。まあ、好きなテーマというのは趣味なんですけど、当時私は日本の昔の歴史がとても好きで、例えば将軍とか平安時代とか、それを日本語で読みました。だから読んでいくうちになんか専門用語多いよねって思いながら、でもやはり初級を得えていると、 文法がしっかりしてるので、単語と出会っても単語を調べるだけなんですよ。だから結構楽だったんですね。好きなものだから1日にページ3ページも読めて、まあ10個20個わからない単語があってもノートに書きました。で、2つ目は必要なもの。ビジネス英語は特に多分仕事するときに、あるいは海外での取引をするときに必要だと思うんですよ。 だから、これは、もし仕事であれば、もう必要なカテゴリーにあります。多分、好きではない可能性も高いと思うんですけど、スキルとしては、学んだ方が、知っていた方が欠かせない人材になるので、じゃあ、これに特化したコンテンツを見ていきます。で、実は、これも面白い話なんですけど、海外でも、実は会社によって使っている単語、言葉、 は違うし、国によっても違うんですよ。私はカナダなんですけど、カナダはもう真ん中、ニュートラル、あとは、えー、まあ、バンクーバーから来たんですが、バンクーバーは起業家分野がすごいんですよね。だから、この記事の中で紹介した、こういう、えー、purpose driven, have a big heart とかそういう単語をよく使うんです。 だからこうテクノロジー系よりの新しい会社ではどんな単語があるのかそれを特化した記事、ブログ記事を読むことができます。で、もし、例えばセキュリティの会社と取引しているんだったらまあ、ちょっとこう硬い雰囲気というかこうちゃんと構造があるような喋り方だと思いますね。そうするとテクノロジー系の記事よりもその会社に特化した この商品に特化した、例えばセキュリティ系だったら、セキュリティ系のブログ記事、英語で読むんです。そうすると、取引先の人の形、その雰囲気に合わせることができて、効率よくなるんです。日本の英会話を私もたくさん見てきたんですけど、結構いろんなトピック出るんですよね。もちろんそれは知識としてはいいんですが、でも、特化して何かを強くしたい。 欠かせないスキルにしたければ、こういう会話よりも、このトピックに特化したものをまず学びましょう。というのはとても大事です。なぜかというと、まずこれができれば、会社の中で評価されて、あるいは自分の成績を上げられて、まず、あ、私はできるんだって自信がつきます。この自信があれば、すべてのことがうまくいくんですよ。だからこそ、特化したトピックを、